キラキラしてて風も気持ちいいなーうーんーワンダハイ今日からここで三日間過ごすんだよね楽しみだなうんいっぱい遊ぼうね二人とも臨海学校で来てるんだからずっと遊んでもいられないよ でも臨海学校って何するんだっけすっごく楽しいことをやるっていうのは覚えてるよファンのみんなで出し物をするんだよね、うん4人で1組になって何か1つ出し物を決めるのそれで臨海学校の間に練習して最終日に他のファンのみんなと発表会をするんだよ、うん それって、出し物は何でもいいんだっけ確かそうだったと思う。歌でも劇でも、ファンのみんなができそうなことを話し合って決めていいんだよ。ますます楽しそうねえねえ、なにある私はやっぱりキラキラーってして。 すごそうな感じは伝わってきたよあれだけど4人で一組だよねあと1人って よろしくね一緒の班になれてうれしいなあづさわさんだよねはじめまして天馬さきでーすよろしくねおはねちゃんえっと望月さんと天馬さんよろしくお願いしますああの望月さんと天馬さんのことは志保ちゃんといちかちゃんから聞いてて。 それで…そんなに緊張しなくて大丈夫だよあたしたちのことも気軽に名前で呼んでね私もごはねちゃ 知ってたんだね違うクラスなのにびっくりしちゃったお、確かに前から友達なのえっと知り合ったのはそんなに前じゃないんだ話すようになったのも最近でふっふっふ実は小羽ちゃんとは「フェニックス・ワンダーランド」で知り合ったんだよえそうなの 私フェニックスワンダーランドが大好きでよく行くんだそこで M ちゃんたちのショーを見てすっごく好きになって。 あたしのお兄ちゃんのことも知ってるえさきちゃんのお兄ちゃんってあたしのお兄ちゃん天司つかさっていうの M ちゃんと一緒にワンダーステージでショーキャストをやってるんだよあそうなんだじゃあもしかしてさきちゃん青柳くんのことも知ってる青柳くんってもっとうやくんのこと の話、ぎかんからよく聞くんだおひなまつりポーティーの時にあった。つかささんを慕ってる人だよね。友達同士の知り合いだなんて。世間って狭いね。うんうん。知り合いと知り合いがお友達なんて。すっごい偶然でも、どうしてとやくんと知り合いなのごはねちゃう。 違うのに実は私青柳くんと同じチームで歌を歌ってるんだ他にも二人一緒に歌ってる子がいてその子たちと一緒に練習したりイベントに出たりしてるんだよえトウくんとコハネちゃんが一緒にイベントで歌ってるなんてすごいね<笑>ちょっと恥ずかしいな なんだ着替えなきゃね楽しみだなーねねみんなで泳ぐの競争しようわ、私は競争できるほど上手くないからでもみんなと一緒に泳ぎたいなうーんさきちゃんどうしたのご、ごめんね海で泳ぐの ちょっっと怖いなってきちゃん中学の頃もプールの授業にあんまり出られてなかったんだよねんそうなのうん中学の時ちょこっとだけ入院してたからだから海に入るのは怖いけど私もみんなと泳げるようになりたいきちゃん 教えるよ一応スイミングスクールにも通ってたから少しくらいなら教えられるだろうしえ、本当ありがとう、ホナちゃんどういたしましてよかったら、コハネちゃんもどうかなえ、私もいいの も, もちろん一緒に頑張ろうね じゃあ、早速、練習始めよっかい、ええ、へへ泳ぐの楽しみだなー波が高くなったふぅ、ちょっと怖いかも…大丈夫ビート板とか浮き輪があると、泳ぐのが少しは怖くなくなると思うんだけど… だから1つ貸してあげる。わありがとう。エムちゃん。<笑>ダッシュで取ってくるから待ってて。<笑>浮き輪さんは確かリュックのこの辺に入れて。 一緒遊ぼうとしてたところだよいいないいなーミクも一緒に遊べたいもちろん休憩時間になったら一緒に遊ぼうよやったー楽しみにしてるねエムちゃんうん私もミクちゃんと遊べるの楽しみ一緒にマンダ この浮き輪さん使ってねわぁ、ありがとう、エムちゃんよし、エムちゃんに浮き輪も貸してもらったし頑張って泳がなくちゃ<笑>じゃあみんな、そろそろ練習始めるよはいじゃあサキちゃん、私の手を掴んで 足を伸ばしてみてえっと…こうかな…ほなちゃん私、できてるうん、バッチリだよ上手だね、さきちゃんじゃあ、今度はゆっくりバカ足してみて小はちゃんも一緒にねわかった…足をゆっくり動かして…こんな感じかな… 私もえっとこうやって足を動かして、あ, あ、できすごいすごいちゃんと泳げてるすごいすごい二人とも上手だよだいぶ慣れてきたねこの調子でいけば次に泳ぐときは 初が手を引かなくても大丈夫じゃないかなやったー教えてくれてありがとうねオダちゃんエムちゃんも浮き沸かしてくれてありがとうえへへどういたしましてみんな遊泳練習の時間が終わったら住み代わりやるんだってクラス対抗らしいよ 思うよ気軽にやってみたらどうかなうんありがとうじゃあレッツゴー<笑>これから楽しいことがたくさんありそうだな。